久しぶりのセカンドチャンネルなんですけども今日はね朝ごはんではございませんちょっとねこれは本当に、えー、やばいなと大丈夫大丈夫とは思ってたけどまさか本当にこうなるとはえっ、ー、とですね2週間ほど前に健康診断の方に行きました、ねまあ人間ドックですねそれの結果が、えー、昨日来たんですけども まあ、見せた方が早いかな名前これのあんま見せるのってよくねプライバシーのもんだからねこれあんま見せるのはねツイッターとかで結構気になるっていう声があったのでまあまあまあちょっとね名前とかそういう個人情報のところを隠すんですけどまあ、それ以外のところはねちょっとね今日ね結果を見していきたいなと思います一つめちゃめちゃ悪いところがありましたまあ見していきますねこう隠せばいいか 合格して大、えー、大丈夫大丈夫大丈夫はいこちらですねとりあえず血管今回の検診においては明らかな異常は認められ明らかな異常を認めませんでした1年後も受験してください、まあ、血管は大丈夫でしたで次これですね腫瘍括性腫瘍良性腫瘍など今回の検診においては明らかな異常を認めませんでした1年後も受験してください腫瘍も大丈夫でした で、ここなんですよ、問題は。問題はここ。その他の肝機能に障害あり、精密検査を受けてください。痰がよく出るあり、つ、何胆が出く、何痰がよく出るありって、日本語間違ってるっぽいな、これ。痰がでよく出るあり、続くようであれば、医療機関を受診してください。ということなんですよ。まぁ、あ、ちょっと詳しく見ていきましょうか。はい、で、総合鑑定 E ということでね。で、こちらですね。 日常生活上の注意点、ま。肉、魚、卵、大豆等は、まあ、今まで通り食べていいよと。まあ、脂質ですね。バター、チーズ、マヨネーズ、脂身なども今まで通り食べてよしと。で、糖質。まあ、米とかパンとか。そういったものはちょっと減らしてくださいよと。で、塩、醤油、味噌等、今まで通り。で、野菜も、まあ、今まで通りで OK と。で、これ、今回のね、まあの原因ですわ。アルコール、減らしてください。 まあ、タバコは僕吸わないんでね。で、運動、適度な運動を続けてくださいと。で、こちらが、そうですね。で、こちらが、まあ、ABCDEF までありますと。まあ、ABCC まあ、C、ぐらいまでは、まあまあ、健康診断結構大 げ, 大げさに書かれてるっていうんで、ABC ぐらいまでやったら、まあ、まあまあまあ、まあ、禁止しないで大丈夫だよとは言われてるんですけども、DEF、もう EF なんて言ったら結構あれなんですよ。 で、これですね。結果が。内科検診 A。身体検、身体検査 A。視力 A。聴力 A。血圧 A。血液一般が B なんですよね。まあ B もね、まあ大してそんなに気にしなくてもいいでしょうと。ここら辺はまあ変動があるんでね。で、問題はこれです。肝機能 E なんですよね。E っていうと、精密検査を必要としますのレベルなんですわ。そうなんですよ。 で、糖尿病 A 脂質 A 尿検査 A 心電図 AX 線も A で,、まあ、ですねまあ、こういう感じになってるんですよもう本当に肝臓だけですねで裏側いきましょうかはいまあね「痰がよく出る」ってね言ったんですよたがよく出るっていう自覚症状は書いたんですねでタバコはやめたでお酒1週間に1日から3日1日3合以上うん 食べますよと、でまあ空腹の時に来ましたまあちょっと食べちゃったんだけどね正直んでこれですねえっ、ー、とこれかここら辺から見ていきますかはい身長 176.5 なんか0 5センチで縮んでたんですよ177ジャストだったんだけどちょっと縮んでました何でだろうんで体重 64.2、うん、これも1年前に比べて2キロぐらい太ってますねでまあ理想体重が僕の身長だと 68.5kg なんで まあまあまあ体重はそんなに重くないよと。で BMI が 20.6。まあ、僕の身長体重だと 180.5。あ、180.5 じゃな十今。八点五から 24.9 なんでまあ 20.6 も正常でしょうと。でお腹周りが、えー、80。微スト80ですね。でまあ僕の身長体重だと、まあ、85未満が、まあ、正常なのでまあこの正常ということで、まあ、A。A 判定ですわ。で次これ。まあ視力も A で。 まあ、耳も、聴覚も、オールゴで OK で。まあ、あそれはもちろんですよね、まだ。まあ、年も年なんでね。次、血圧ですね。血圧も OK ですね。まあ、なんか、ここら辺は、もうよくわかんないですけど、まあ、あ正常なんで OK。で、血液一般。うん。まあ、B っていうことで。これはおそらく、朝少し飲んでしまったレッドブルが原因でしょうと。皆さんも健康診断行く朝、あの、何も飲んじゃダメですよ。甘いもんとかね。いつもの癖でちょっと飲んじゃって。途中で気づいて、わ, いわい、やばいと思って、やめましたけど、ちょっと B が出ちゃいましたね。 はいでこちら換気能ですね、はい、これがなんか恐ろしい数字になってんなこれ、うん、この一番上の数字これが35以下が正常なんだけどまあ35ギリギリですねこれで真ん中の数字これも35以下が正常ですけどこれ43ありますねちょっとオーバーしちゃってますでこれこれの一番下のなんかこのんこれ55以下が正常なやつが僕倍あるんですよね 119っていうもう驚異的な数字を叩き出してるんですよこんなところでまあこう何なんだろうこれちょっと後で調べてみようで血糖は OK で脂質も OK で尿検査も OK って感じでまあ、心電痛も今回異常なしとうん僕も異常なしとまあ、こういう結果でございます僕日頃から動画でお酒飲んでるんですけど 僕大体ね、撮影は1日1本ぐらいしか撮らないんですよ。あんまりため撮りをしなくてでも撮影ではほんとビールで350貫1巻ぐらいしか飲まないんですけどおそらく原因となったのは僕ね飲み歩きが好きなんですよねうーんで知り合いのお店とかちょっと行きつけのお店がかなりたくさんあるんでいろんなところに顔出したりするとまあ、かなりの量のお酒を飲むことになるんですわで、俺ね酒が長いんですよねとにかく夜の7時スタートして で次の日の朝の7時まで飲んじゃうとかもざらにあるんで、おそらく、もう、てか、おそらくてか、確定なんですけど、まあそういう飲み歩き、そういう変な飲み方もしてるから、長いお酒を飲んじゃうから、おそらくこういう結果になったんでしょうね。うん、ちょっとこれ見たんですよ、さっき、ちらっとね。 この肝臓病というページがあってそれを見たらなんか僕が一番高かった数字、えー、ガンマ GT って数字ですねあれはね肝臓肝機能に数字が上昇というと状ためアルコール性肝動障害の診断に用います肝臓はタンパク質を構成する臓器なので総タンパク総タパク量も肝臓病の指標ですちょっとよくわかんないんですけど何言ってるかこの動画で僕は何を伝えてないかと言いますとあのー、お酒ちょっと控えます。